今回は「ガンダムマーク2」制作のパート79になりますそれではご覧ください前回合わせ目を処理し終えたので全体にヤスリをかけて筋彫りをしていきます今回は。 こんな感じにしていこうと思います。 今回も 0.05mm のタガネでは掘ることができない状態なので0でなぞって仕上げていきます逆エッジは最初から0で掘りますがブレ防止にガイドテープを貼っておくと楽な気がしますここからは省略して 0.05mm だけ見せていきます。 とりあえず掘ってみましたが1回で真ん中を出せるほど簡単ではないので真ん中に掘れるまで埋めて掘ってを繰り返していきます45回ほど掘り直してなんとかそれっぽい位置に掘ることができたのではないでしょうか。